骨盤調整コアヨガトレーナーナのっで す,、えーとですね、このマッサージボールを使って今日はお尻とあと下半身の足をしっかりとマッサージしていきましょう、えー、とどうしてもね体が硬い人ってやっぱりね私体が硬いからヨガやりたくないのよねとかストレッチ苦手なのよねっていう方多いじゃないですかで私も前はね初めてヨガ始めるときでも足に手が届かなかったんですよ全然 飛ばなかったんですけど、やっぱりやってるうちにね、だんだんだんだんだんだんこうやって柔らかくなったんですね。でもその時に一番最初にやったのが体がすごく硬くて嫌だったので、ストレッチをね、毎回毎回きついんですよ。だから、まずはこのマッサージボールを使って、で、マッサージボールがなかったらテニスボールを使って、このお尻と、あと足、特にこの背面をしっかりマッサージしたんですね。で、そしたら、 毎日毎日ね、こうやっても全然やるくならなかったのに、ここしっかりマッサージしたら、ヒューって、かなりね、行くようになったんですよ。でそしたら、ストレッチ自体がすごい楽しくなって、あとはヨガがね、すごい楽しくなって、ヨガにドーってはまっていったっていう経緯があるんですね。なので、ぜひ、あ, のあんまりね、ちょっと僕は仕事して疲れたし、家事も疲れたし、もうなんかストレッチとかもしたくないのよっていう時に、ゴロゴロ転がりながら、座ってテレビ見ながらできる、マッサージボールのマッサージ。 ご紹介したいいと思いますはい。そしたらですね、まずはお尻、こうやって片尻ね、ちょっと持ち上げていただいて、このお尻のところに置きます。で、置いて、えっと、こうやってね、手、後ろにやって、お尻のちょっと外側ですね、そこに置いて、で、こうやって足をね、パターン、閉じたり、開いたり、戻したり、開いたり。 で、していきます。で、これだけで、めちゃ痛いっていう人、多いかもしれないです。だから絶対無理しないで、でね、こうやって、こう、ポンポンポンポンって、やってもらっても構いませんよ。もう本当にね、気持ちいい範囲で、やっていきましょう。息ね、あのー、マッサージボールでやるときはいつも、息長く吐いて、で、やっていきます。このね、お尻の特にちょっと横、外側辺、 はあの股関節とか下半身 の, あの足の動きにとっても影響する筋肉なので、ここがね、硬いとあの足の形が大脚になっちゃったりとか、下半身太りになっちゃったりとか、膝が痛かったりとかっていう原因になるので、ここね、しっかりとほぐしていきましょう。はい、そしたらですね、反対いきますね。反対のお尻のちょっと横ですよね。この辺。 この辺に挟ん、いていただいて、で、手を後ろについて、そっちの膝を立てて、こうやって開いたり、閉じたり、開いたり、閉じたり。でもいいし、こうやってね、ストーン、ストーン、ストーンっていう感じでもいいです。で、もし、この時ね、左右差、左右差がね、ある時は、あの、その、痛気もが強い方に、えっ、ー、と、いつも体重をかけて立つ癖があるのかもしれないので、ちょっと自分のね、あまりにも左右差がある方は、 自分の立ち姿勢もちょっと振り返ってみてください、ね。少しずつやってるとね、慣れてくるので、最初はね、めちゃくちゃ痛いかもしれないんですけど、ちょっとね、優しく、もう絶対やりすぎない、優しく。はい、そしたらですね、今度は、 お尻のこの座骨のすぐ下、この座骨、こうやってコリコリした大きな骨ありますよね。このすぐ下のあたりに置いていただいて、でちょっとこうやって今度は左右にゆっくりと動いて、もうめちゃくちゃ痛い人いるかもしれないから、その人は絶対無理しないで、痛もで気持ちいいのがね、60% から 70% ぐらい、そのぐらいの圧にしていきましょう。で私はね、外側の方がちょっと痛いんで、ちょっと外側の辺、こうやってね、 角度、自分が気持ちいい、痛気もだなっていうところに当ててます。で、動かないでもいいです。じーっとするだけで、 ボールね、ぐーっと中まで入っていくので、動かなくてもいいです。で、大体このマッサージボールでマッサージするときは、最短30秒で、長くてももう2分ぐらいで、えー、やめるようにしましょう。そうじゃないと、あの、逆にね、やりすぎて揉み返しが来て翌日痛くなることもあるので、あと筋繊維、筋肉のね、あの繊維を痛めることもあるので、あの、決してやりすぎないようにしていきます。で、そしたらね、このまま、 今度、こういうふうにね、お尻を、こういうふうに滑らせて、足の太ももの裏側、しっかり伸ばしましょうで。特にね、太ももの筋肉って、この真ん中から下の方に、あのー、こうねとこう、くっついてるところがあるので、なので、膝の裏はね、避けて、この膝より半分を特にしっかり、念入りにやっていきます。ちょっと角度も変えて、で気持ちいいところは、 念入りにやってあげてください。はい、そしたらね、えっ、ー、と、足いっちゃいましょうね、右足。はい、そうしたら、今度は右のももの横に置いてもらって、で、こうやって肘ついて、足伸ばしてもいいです。で、こういう風にね。 ししててもいいいいいこれめちゃくちゃゃく痛すすすぎままけどっていう人多いと思います私もそうでした。その時は、こういうふうにやって、このね、もの外に置いて、こうやってじわーっと、ちょっとボールを抜けて、じわーっと、このままでもいいですよ、このままこうやってね、本読んでもいいし、スマホで YouTube 見てもいいし、ちょっとね、ボールを動かして、こういうふうにやっていきます。 で太ももの外側のすごい痛い方っていうのはいやお尻が硬いからお尻のマッサージももうちょっとやってほしいしもしかしたらね小指側外に体重をかけて立つ癖があるかもしれないのでちょっと自分の、ね、立ち姿勢を振り返ってあげてくださいでもしね痛くない人はこうやってこういうふうに骨盤足前に向いてこういうふうにね動いてもいいんですよ そしたら今度はね、ふくらはぎいきますね。この右のふくらはぎの下に置いて、で、今度はここをね、ぐーって板、痛きも、きも1が 60%、70% ぐらいでこうやってほぐしていきます。そうそう、こうやってね。で、こうやって、やってもいいですよ。足を動かしてもいいし、こうやって体重かけてもいいです。本当にね、気持ちいい絶対気持ちいい範囲でやっていきます。 ししたら、ね、反対に行きましょう私は向き変えますね。皆さんはそのままでやっていきます。えっ、ー、と、もも、なんじゃない、こう、座骨、そうね、ここね、座骨のポリポリしたところのすぐ下、すぐ下に置いて、で、ちょっとこ左右に揺れるようにして、ね、痛すぎないようにね。で、でそこで じーっとしてもいいし、ちょっと動いてもいいし、本当と鎖骨のすぐ下あたり。特に前屈がね、できない方、ここ固い方すごく多いので、あのー、しっかりとね、ほぐしましょう。で、縦。縦にこうやってね、お尻を滑らせて。で、これで止まってもいいですね。はい、ここ痛きもーとかいうとこあったら、こうやってずーっとじーっとしていただいてもいい。で、この、もものね、下半分。 特にこの裏ね、裏の下半分が筋肉がね、集まってるところなので、ここしっかりとほぐします。内側が痛い人、外側の裏が痛い人、痛いっていうことは、その、何 筋肉が硬いっていうことなので あ, あともう一つシャープな痛みいわゆるなんか切るような鋭い痛みみたいなのがある方はもう決してやらないでもうそれは、えー、とおそらく、ね、怪我してらっしゃるかもしれないので整形外科とか専門医にすぐ受診するようにして絶対やらないようにね痛きもの気持ちいいのが 60%70% そんな感じだったらぜひやっていきましょうはいそしたらね今度はもも外側ね ももの外側に置いて、で、足前に置いて、こういう風うに動いてもいいし、動いてもいいし、これがきつかったら、こうやって、ふーってやっていきましょう。で、このマッサージボールって、あんまりきついのを無理してやっても、すごく痛いときって、筋肉の方をね、怪我させないようにってキュッて固くなっちゃうのね。だから、 あ, のあんまりきついのを一生懸命やったところで筋肉さらに硬くさせてしまう可能性も多いので絶対ちょっと自分のこのかける体重は自分が気持ちいい範囲あ気持ちいいなあと23分やってもいいなこれだったらぐらいの体重をかけていきます。決してやりすぎない ね、普段ねみんなすごい頑張ってるからママたちね育児も家事も仕事もってすごい一生懸命頑張ってるでしょだからもうマッサージの時ぐらい自分に優しくしてあげましょうねはいそしたらこのままふくらはぎのね外側置いてじーって体重かけていきますほんとにね いた着物気持ちいいの7割6割そのぐらいですよそれでもいいしこうやってね上のやつをコロコロ私はねこれが意外と気持ちよくてすごい好きなんですよねうんああとそうそうそう今外側やったでしょあともう一個これでもいいんですけどももの前ももの前も伸ばしたいのでこの今右のもものね 真下に置きました。だからここですよね。ここ、ここにボールを置いて、で、置いてない方の足曲げて、で、こういうふうに、ゆっくりね、ゆ, あゆっくり、ゆっくりこうやって動いていきます。で、えー、っと、もしもうちょっとね、効かせたいっていう人は、足を曲げたり、伸ばしたり、曲げたり、伸ばしたり、ちょっと位置変えて、曲げたり、 伸ばしたり、曲げたり、伸ばしたり、曲げたり、伸ばしたり、してもいいです。でも、このね、こういう風なのでも十分ほぐれるので、30秒から2分ぐらいやっていきます。ほう。はい、そしたらね、反対いきましょう。私は動き変えますね、皆さんそのまま。 このね、も腿の本当に真下で置いて入れてない方の足を曲げてでこういうふうにゆっくりでこれでじーっとしてもいいしもしこれですごく痛かったらここのボールのところにタオルかなんか置いてクッションかなんか置いてやってもいいかと思います。 やりすぎて痛すぎちゃうと本当に筋肉逆に硬くしちゃうのであの決して無理しないでねでもしもうちょっとやりたかったら曲げ た, 曲げたり伸ばしたり曲げたり伸ばしたりちょっと下行ったり上行ったりして曲げたり伸ばしたりっていうのもやっていきましょう。ね で時間があったらこの足の裏でも、ね、この足の裏めちゃくちゃ気持ちいいので足特に膝が痛い人とかあと足首の動きが悪い人とかは膝のの、ね、筋肉ってこの足の裏までつながっているの で, なのでこの足の裏をこうやってしっかりほぐすことであの膝が、ね、痛みが取れたりあの足首の動きが良くなったりっていうことすごくあるしあと歩く時のの、ね、痛みとかもなくなってくるのでこの足の裏が、ね、本当にこんなこと。これだったらほらほ テレビ見ながらとかいつでもできるじゃないですか、あとほら、リモートワークの時に机の下だけね、ボールを置いてこういうこともできると思うから、だからそうやってね、ながらね、あのこうやって体の、えー、っとマッサージするようにしていきましょう。はい、そしたらね、おそらくもうこの背面がかなり柔らかくなったので、あそうだ、忘れてた、もう一個、最後、このふくらはぎ。 ふくらはぎのね、ちょうど真ん中辺に置いていただいて、手前にしっかりついて、お尻ぐーっとかかとの方に。で、これね、めちゃくちゃ、もう肛門、肛門、肛門じゃない、肛門。肛門のように痛い人多いかもしれないです。だからもう絶対やりすぎないで、ちょっとね、この加減して、じわーってやってみましょう。で、しばらくしたら、このボール、ちょっとアキレス腱の方に持ってきて、またじわーって。 こうすっと気持ちよく座れる人もいるかもしれない。でも初めてやったとき、私も衝撃的に痛かったので。なので決して無理しないでね。で、最後はアキレス腱の上。で、もちろん、えー、さっきも言ったけど、鋭い痛み、シャープな痛みがあるときはもう絶対やめましょう、うんで。反対いきますよ。ふくらはぎの後ろ。 ちょっと足首側でこれはあの本当にね座れるようになっちゃったらふくらはぎとももの後ろもも裏一緒にえっとほぐすことができるめちゃくちゃお得なあの効率いいあのストレッチじゃなくてマッサージなのでもしねこれが座れるようになっちゃったら時々ねこの足の間にボール入れたりとかするのもいいんじゃないかと思います。 はい、そうするとねもうここからずっと全部今柔らかくなったのでそうすると前屈してみるといつもよりもあれいくぞみたいな感じあるんじゃないかと思いますはいえっ、ー、とねこちらのこのマッサージボールのボールマッサージん反対に言ってるだけだもんまあいっかそうなんですけどこれを毎日やることによって体が硬い方でもねもう本当にね柔らかくなっていくし足の 長さは変わらないけど、足の太さも本当にきれいになっていくし、形もきれいになっていきます。で、膝とか足首とかの痛みもなくなってくる方すごく多いので、決して無理しない、自分の気持ちいいっていう感覚、それを大事にしながら、ぜひやってみてください。それでは、また